p h o e n t h i right? A coin of r i b o u g u a r t i c a steel p a n t Yosakoi s g e o i c h i a cagirino special na Kyoen stage. Chuve, k a k o a r a o y i c a n d o b n c h i n s a o s t a g in a n Kay Dashmas. o a y t i r e Soto, Namaste, the s o k a All right, Jar, a y o s a k o Phoenix, are you ready? You guys ready? Alright, give me the two. かえー、これよりですねなんと高知市役所チームそして天ぷて5倍のそしてスーパーよさこいに今回参加されている踊り子さんの皆さんも、えー、ステージに交えてですね、えー、スティールパンとよさこい成長踊りのコラボレーション。